覚めておられたの、ビターネットラジオー、<笑>あのー、ごめんなさい、あのー、ねーあの前まで使ってた。 BGM を間違ってゴミ箱にポイしてしまったので<笑>、えっと、今突貫で撮っているものなのでね あ, のあんまり楽しませる目的ではなくて申し訳ないですハガキの方は、ね、しっかり読み上げていこうとは思うので、えー、よろしくお願いしますはいじゃあね今日のお話をしていこうかなと思いますえー、っと Twitter の方とかでバズりたいって言ってたんだけど あのバズりたいの後にカッコが実はついていてあの現象にはななりたくないんだよねあの今 VTuber さんの間でなんかよくわかんないけどエビフライになってる方がいらっしゃったりとかするじゃないで私あのこういう流行り病がなった時にみんな時間があるからそう作ろうみたいな流れもうなんかちょっとあ のを見たときにあいやなんかわかんないんだけど嫌<笑>だなって思うところがあるのちょっとね<笑>あ な, なんかいやだなってなんかもやもやもやってしちゃってあのなんかその楽しいことをしていることに対して溝を差したいわけじゃなくてなんかわかんないけどあのー、なんだろうね。 分かんないのこれが分かる人をねちょっと言ってほしいんだけどいや私自分ではねそんなにそれが流行ることが楽しいと思わないのよ<笑>だから現象にはなりたくないのよ面白いとは思われたいけどでバズりたいし広く知ってもらいたいなとは思うもののあの現象にはなりたくない <笑>もうねわかるか な, なんかちょっと言語化するのがさ下手くそで申し訳ないんだけどあの何かが不満があるとかじゃなくてで楽しんでる人が嫌いってわけじゃないので私もちいかわちゃんとか好きだし全然可愛い動物とかも好きだしいやみんなが好きなものを好きな部分もあるのでもかとかそのエビフライの流れがなんか わかんないけど。いや、ちょっと、いや、でも、トゲのある言い方になるの嫌だな。いや、なんか、トゲのある言い方になると、なんか、まあ、喧嘩を売 る, るみたいになっちゃうのは嫌なのよ。<笑>で、なんでこんだけ慎重なのかって言ったら、あのー、この VTuber さんが根源らしいんですよ。VTuber さんの、なんか、診断メーカーかなんかなのかな が本源らしくってだからちょっと扱いを慎重にしているのよね、今ね。モ<笑>だモだモだってしてるんだけど。あのー、なん、なんだろうね。<笑>なんだろう、なんだろうね。いや、言っちゃうとさ、中学、高校で卒業するツイッターのノリが、 未だにあるるのはわかる楽しいもんなと思う。私もそういうのに乗っていきたいと思うの。でも、拒否しちゃうの。本能が。ああ、これは、これは、あれだ。あの、あの、なんかわかんないけど、LINE のホーム画面ってかなんかと、なんかタイムラインみたいなところに、これ押して、押したら何、押したら何みたいなやつのやつ、あの、それのチェーンのやつと思って。 <笑>いやいいののよ楽しいのそういうことが楽しいのは重々承知だしわかるのよ気持ちはでもやれないんだよねなんかそういうところが人間関係を狭めてるなとも思うし自分自身を苦しめている部分だなとすごく理解してるんだけど でもね、できないものはできないんだよね。なんでなんだろうね。<笑>もう直し方をね、あの、今度、オタとかで送ってください。<笑>はい。今日のフリートーク終わりです。はい、今日はね、ちょっと、あの、取り上げたいオタがね、あって、うんとこのオタは、今日一件だけに読もうかなと思うんですけども、 えっと、ネコデスささんんからのお便りですねイーバさんポンペラミンいつもお世話になっております最近友人のウェディングドレスを選ぶイベントストーリーを開放したことをきっかけに海外のウェディングドレスショップの動画を見ていますショップの店員が客の要望を聞いて店内の数多くの ド, ドレスから最適なものを提案するというドキュメンタリーです その番組ではドレスを着て嫁ぐ花嫁やその母親の涙がよく見られます私も幸せそうな人間を見ると嬉しくなりますしかし恋愛も結婚も向いていない思考性を持つ私はこれなんで私はできないんだという疑問を持ちました私も今までの人生を振り返ってっ振り返って えー、泣きたいし泣かれたいです何か対応できるイベントはないかと思ったのですが葬式しかありませんどうしたらいいんだ私もこの画面の中の人たちになってみたいですってことなんですけどもあのー、私もねこのお便りを送ってくれた方と同じようにあの結婚もしたくな、ね、いし、あのー、小さい人類を生み出そうと思 う, う思考性はないんですよね うん、それだけはちょっと先に言っときます。で, でこれから言う言葉は別にそれを選んだ人たちのことをけなしているわけでも傷つけたいと思って言っている言葉ではないということだけは覚えておいてください。 えー、言うとですね、あの、選んだ人生ゲーム、配られた人生ゲームが違います。え<笑>、まあ、うんとまあ、よく人生ゲームって例え方をしたんですけども、最初のコマはね、みんな真っ白なんですよ。でも、歩んできたところ、考え、考え、これまで学習してきたことが反映して、その人生ゲームにね、文字が刻々とね、刻まれていくんですよ。ど<笑>だから、結婚とか、 葬式なんて死なんてさあの自分のタイミングで選べるものじゃないものは元からゴールとしてもうそこに設定されてるからいいんだけど結婚とか出産とかっていうのは自分で選ぶことができるから、うん、と自分でどこに置くか決めれるマスなんですよ唯一ね。 恋に落ちるのは突然なんて言うけどもその後どういう道を選ぶかなんてその二人でどう話し合って一つの人生ゲームを二人で共有することになるわけでもあのー、私とね猫ですさんはあの配られた人生ゲームが違うから、うん、と多分その人生を思い出して泣くとかそれを振り返ってみて泣くっていうのは 多分ね、結婚式じゃなくてもできると思う。なんか、まあ、ね、ちょっとさ、両親とかにそういう話をするっていうのは、すごく恥ずかしいことでは、恥ずかしいっていうかなんかね、気恥ずかしいか、気恥ずかしいと思うんだけど、あの、こういうことをしてみたくって、こういう考えを持っていますと、私は。 <笑>まあね、うん、なんかこういうことを思っていてこういう感じなんですって話をすることにはなるかもしれないんだけど、まあ、こういう風に人生を振り返ったりとかして泣いたり泣かれたりとかねってこれまでしてみたいんですっていう話をするのがいいのかなとは思うんですよ。<笑>まあ多分ただ単純にそういうことじゃなくって、うん、と多くの人に。 あのまあ、自分の人生を振り返って泣いてみて多くの人とそれを共有したいっていうなら多分また違ってくるんだろうけどうんと何だろうそもそもうんと多分このなんでできないんだろうなっていうのは何だろうねそう選ばざるを得ない感じになってるんだとは思うんだけどそもそもだって相手が。 いいいなな状態ででできるものではないから結婚って。で誰かのさ勝手な独りがりでできるものでもないしうーんと子供を作るなんて言ったら2人の意志が合致してないとダメなわけじゃん。ね<笑>じゃんねって言っちゃったけど<笑>なんかねすごいねこれ聞いててもしかしたらねあんまり面白くないと思うんだけど。 あのー、なんだろうねうーんウェディングドレスを着るとかはできんのよ全然今全然貸し出ししてるところもあるし1、うん、人ウェディングとか行って写真を撮ることもできるからもう全然ウェディングドレスを着るという機会をというかなんだろうそういう実績を解除することは全然可能なわけようん可能だし ところに固執しなくてもいいのかなとは思うなんか恋愛をしてみたいとか恋愛をしている感覚が知りたいっていうのとはまた違うような気はするんだよね多分ね。<笑>恋愛感情を知りたいとかだったら本当に分かんないとあの本当に自分 がどういう風な考えでその質問をしているかというところを本当に分かっている人じゃないと聞けないと思う<笑>すごくねナイーブな話だと思うしバカにされてるって思っちゃう人もいると思うの普通にあのー、どうしてするのって私はこう思ってるんだけどあなたはどういう気持ちで恋愛をしているんですかっていう話だからなんだろう うーんと、まずね、すごい偏見でしかないんだけど、恋愛なんて考えてするもんじゃなくて、フィーリングなのとかって言っている人だと、多分あなたが求めているような回答は得られないし、そもそも多分バカにされてるって思っちゃう人だと思うんだよね、そういう人ってね。 そういうい人っ て, ねって言い方しちゃったけど当たり前なんだよねそういう人の方が多いから普通普通ね<笑>普通ねそもそもんと昔から結婚しなくちゃいけないとか結婚すると幸せになるっていうのは収入面の安定が見込めたからなんだよね私が思うに<笑>収入も安定してるのも見込めたしんと安全な環境恵まれた環境で子供を育てることができるっていうのが多かったから でも今は別にそんなわけじゃないよね。男性も女性も総じて裕福な人がものすごく多いわけじゃない。若い世代に。ってなると結婚するメリットっていうところが少ないんだよね。でもそれを超えてでもあなたをが好きです。あなたと結婚して一緒にいたいです。 あなたの隣にいる権利が欲しいですって人が結婚するんだと思ってるんだね、私ね。今は<笑>。本当のところは分かんないけども。う 猫ですさんはきっとそこら辺もわかってるけど、まあ、そこを超えて恋愛をして結婚をしてそういうことがしたいと思わないのであればする必要はないし無理してこういう催し物をしたいと思わなくていいと思うんだよな多分面白いと思ったからだと思うんだけど<笑>いや面白いよねなんか途中でその人と人が一緒になるところで人生を振り返ってあのいやこの時は苦しくてとか悲しくてとか嬉しくて ととかっていう感情を爆発させることがね面白いよねい<笑>いや面白い催し物だなとは思うけど、ま、参加したことがね私ねあの記憶上なくってあの小さな頃はね小さい私が小さいまだ異星人だった頃には行ったことはあるんだけどもうね分かんない<笑>いやうーんとは思うなうーん<笑> 人生を振り返るってさ、そうそうないことなのよ。そうなるとさ。で、こう考えると、多分、多分なんだけど、こういうことを考える。よく考えて結婚をしたくないとか、こういう主張をちゃんと表に出せる人って、まあ、よくよく自分の人生を振り返ることが多いと思うのよ。だからそれをじ、あの、なんだろう。 発表をしたいっていう気持ちなのかなとは思うんだけど、いや、どうなんだろうね。いや、だからね、話を聞いた方が早いのよね、こういう話ってね。<笑>はい。私としては、要点をまとめると、ま、配られた人生ゲームが違うから、しょうがないよ。結婚、恋愛、こういう催し物ができないのはしょうがないっていうことを覚悟しておかないといけない。そういう選択肢をするのはあなただからね。で、 うんとあとウェディングドレスをきたいとかあのそういうでかい催し物をしたいっていうなら全然できるよ。<笑>やろうと思えば全然できるよって。お金を出せばやれることなんてたくさんあるからさ、うん、お金がないとできないことはたくさんあるけどお金があったらできることもたくさんあるし守られることもできるからお金をが欲しいですねっていう話<笑>あれ話そういう話じゃないか<笑>あとはもう何、うん、だろうね 無理して恋愛をする必要はない。し、それは選択肢だから、恋愛については。うん無理してしようとか作りたいって思う必要は全くないです。ということでした<笑>、ね。案外普通のことしか言ってないんですけど、これでね、刺さったっていう人がいたらね、ごめんなさいって話なんですけど、でも、あの私はそういう考えです。はい。 はいじゃあね次のコーナーに行きましょう<笑>えー許せませんわのコーナーです<笑>えー、許せませんわのコーナーなんですが私始めたけどあのお便りの選定をしていなかったのでぶっつけ本番で行こうと思います、まあ、許せませんわなんですけども、まあ、日常の中の小さい許せませんということだったりだとか 大きくう許せねえぜっていうことがあると思うんです<笑>それを発表してもらう場です<笑>もうね申し訳ないあのねこのすごい話変わっちゃうんだけどあのね企画とかねあのいろんなことでね ラジオがずれ込んでんの。<笑>ラジオをするまでにね、行けなくって、今日、昨日も本当は収録して出す予定だったんだけど、ちょっとね、もうさすがに疲れきっちゃって、もうできなかったのね。許してください。そしてもう16分半以上経ってんのね。ごめんなさいね。<笑>はい、じゃあね、許せませんわに行こうと思います。 えー、許せませんわ。許せませんわね。ちょっと待ってくださいね。ああ、選んできなさいよ。お許せませんわ。睡眠。えー、マシュネーム読んでなかったピさんからですね。えー、睡眠。 毎日毎日寝てんのに経験値が溜まって進化しないのが意味わからん。いい加減に効率化とかしたらどうなんだ進歩がない、悪いのは、ないのは人間じゃないのか猿なのかお前は。<笑>人類に、人類に問いかけてるけど。私はね、異星人だからあれなんですけど。かなりね、いいですね<笑>。 お前よーっていうの、このさ、一人でキレてる様って面白いじゃんもうどうしても読んじゃうのよ、一人でキレてると。<笑>お前よーってなってるの、すごい、その様子見るの好きだから、みんな見せてね。<笑><笑>はーい。<笑>はーい。許せませんわ。えー。えー 小かるくさん「のどちんぽ」って言っちゃう人どう思います<笑>のどいやさっこ見ないけどね「のどちんぽ」っていう人ね<笑>なんかこう言われるとさ「のどちんこ」っていうのも嫌だよね<笑>あれ何て言うのあれ 医, 医療用語でなんて言うのか分かんないんだけど<笑>いやー「のどちんぽ」って言わんくね もうこれわかんない。許せませんより送ってもらったけどね。わかんない。えー、これもわかんないですね。脳ぴさんからですね。あの葬儀屋、うちの犬舐めしてくつく、くつつくってよこしやがった。喜ぶと思ったかダルメシアンでやぞ。<笑>これ何<笑> これ何<笑>日常の怒りを送ってこいっつってんだろ<笑>。嘘を送ってくんじゃないよ<笑>、えー。発酵手快楽さん。自販機でやたら100円が返ってくるの嫌なのか俺が入れた小銭はあるね。あるね。なんかさ、いろいろな角度試すよね。入れるときにさ、勢いをつけるとかさ。あの私のさ、 よく使ってる自販機もさ角度をうまくやんないと100円玉返ってくんのよでボタンもいかれてて殴る勢いじゃないと<笑>押せないの<笑>最初入れた時に最初ねその自販機を使った時にその殴らなきゃさ商品が出ないなんて思わないじゃんそしたらさあのー、まあ 全部赤いマークがついてね200円入れたからまあ、160円のも買えるし130円のも買えますよって状態で私お茶を選んでねポって押したのそしたら何も出ないのえこれ売り切れってこと全部売り切れってことそんなことなくねと思って水を押したら水はすんなり出てきたのもう違うのよ<笑>飲みたいのと違うのよ<笑>でもまあお茶と水ならまあ大差なかったからよかったけど私がこの場合勘 コーヒーとか買ってみろ。私、コーヒーの麺からすげえ切れて、もう、もうお前なんか使わん場になってたからなっていう。もうさ、直して。<笑>もう、殴んないと買えないとさ、なんか柄悪く見えるやん。ん<笑>もう200円、ザ<笑>ッって入れてさ、もうなんか、ゴッってやって、お茶取って、お釣りガチャガチャやって取って帰ってくるんだよ。もう柄悪くてしょうがないよね。 もうやめてください<笑>もう。これ聞いてる自販機の業者さんね、みん な, みんな定期的に点検してあげて、あのちゃんとゆるく押して買えるかどうかだけ点検してあげてほしいなって思います。あと、あの小銭のね、センターもちゃんと働かせてください<笑>。これ聞いてるわけないんだけどね<笑>。はい、こんなところかな、許せませんわは。はいじゃあ えー、次、バズツイートのコーナーですね。このバズツイートで、ね、私の意地悪心でしかないんですけども、<笑>みんなバズりそうなツイート作ろうっていうコーナーですね。あ, のあんまりあの投稿が少なくて、あれあ れ, あ れ, あ れ, あれれ、れ普段からみんなバズツイートこれバズりそうとかっていうのないのって思いながら私は困惑しながらメールホームを閉じました。はい はい。じゃあ、イケメキまーす。白滝ボックスさんから。髪の毛で、切り裂いて<笑>、この続きね。<笑>遠い日の記憶なのかなわ<笑>かんないね。<笑> はい。これもね、のうぴさんはね、不思議なものを送ってきますね。のうぴさん。えー、赤ちゃんが登場。バカなんだ。どうも。なななななななななななななきなねいきなり生まれてごめななななななななななうななななななななななななななななななななな 送ったんだろうっていうのもわかんないし、あの、見てないじゃん、だって数日さ。<笑>私さ、実はさ、お笑い芸人さんをまとめてるさ、あの、Twitter の、まあ、全然見ないんだけどね。<笑>全然活用してないんだけど、あの、なんかわかる、ね、リスト、リストを作ってんの。で、それにさ、ジョイマンさん入れてて、 かさんか入れてて、まあ、毎日毎日そのツイートが結構流れてくるわけよ。あの、ファボしたこともリツイートしたこともない。<笑>はい、次行きましょうあ。おいさんからですね。えー、AA に見える打ち込み音声。これバズるね。<笑> まあね、最近見るのはね、この打ち込み音声とかじゃないけど、あれバズってるね。あの、ぷよぷよで、あの、消してったら何になるみたいなバズってるね。あと、食パン。あの、切ったらぽっちゃまになるとか、ね、あれ、あのパンどうしてるんだろうと思いますけどね。毎日毎日焼いてるからね。売ってんのかなうーん。どうしよう、その人たち。あの、バズるがために、あの、食パン焼いてるから、あの、冷凍された。<笑> ファンがいっぱいある。家。<笑>はい、次も、おいさんから。このおいさんとおいさんは、点々のおいと、びっくりマークのおいがあるのでね。はい、えー。ツイートの最後に、○○はコツイに書いてあります。で、締める意識高い系ツイート。<笑>これ最近あるのよねー。これね、あの、すごいんだよ。 あのもうツイッターに放流されてるからもうこれは言っていいと思うんだけど娘が日々疲れている母親に対してねぎらいの意味を込めてコンビニで買ってきたお菓子たちのレシートなんですっていうのをねただのレシートに見えるでしょっていうので載せた後にあのに自分のサロンの宣伝をね次につなげてては<笑><笑>ちょっと<笑>。 <笑>そういうことじゃないの。<笑>そういうことじゃないの。でもね、その後に続いてるね、リップ送ってる人たちもね、なかなか面白かったのね。見つけたら見てねみんなね。見てねみんな ね,、まあねあ。リツイートいいねはそんなにしなくていいと思うんだけど、んこれ怒られてるかな<笑>これ怒られるかな誰にかな、まあ、聞くわけがないのでいいです。<笑>おやおやさんからです<笑>、えー。大人から見た。 ガキの笑える失敗か優しい気遣い<笑>今さっき話したことですね<笑>そうだねそう子供ねインターネットが普及して子供たちばかりにあのそのねインターネットリテラシー的な講座があると思うんです学校内とかねあると思うんですよ今の時代だったらねまあでもこれは大人にも結構必要なのではって若干思ってますね あの例えばもう実名でもう意識高い系でやってますみたいな人のお子さんがさ、まあ、例えばバナナを電話に見立てて仕事に行く真似をしてたんだよみたいな写真がさ載せられたとするじゃんでもそれが3年前でもう小学1年生2年生ですってなってもう小学1年2年だったらさもう持ってるわけよ で、ツイッターとかさ、やってる子がいたら、お前乗ってたよとかってなったらすっごい制約じゃない<笑>すっごい制約じゃない<笑>だから、親御さんもね、あのー、お子さんの顔を隠しただけじゃなくて、どういう目的でツイッターを見てるかわからない人たちがたくさんいるんだから、あの姿形を乗せないようにしよう<笑>子供には人権はありますはーい、次行きましょう。はーい。 <笑>これ好きですね。ドライヤード井村屋さん。えー、野球券のガチ勢。脱ぐとかいいから次次<笑>ガチ勢すぎる。<笑>ガチ勢すぎるんだよね。<笑>マジのガチ勢の野球券の方。こ野球券なのかすらわかんないね。<笑>もういいからいいからいいからいいからいいからあ負け。負けたから脱ぐとかいいからいいからいいから。ほんと、あの、 そういういんじゃないんだよねはい次いくよってヤーキー<笑>おもろすぎるそんなやつおもろすぎるでしょ<笑>えーえー、これもドライヤーの井村屋さんからですブックオフの本棚の前で取材を受けたのでちょうど賢さが相殺されている人<笑> い<笑>いいだろブックオフ行ったってわかんないでしょまあでもブックオフに売ってる意識高い系の方はちょっとあまりね、うん、そこでとってもあまり賢さはありかも<笑><笑>、えー、これもドライヤード湯村屋さんですね、えー、熱中症のゴールデンボンバー暑さで大変3日寝過ごした<笑> もう1か寝過ごしたらしんどるいよな。暑さで大変な状態だったら。それはもう熱中症だから病院に行ってもろてっていうゴールデンボンバーですね。<笑>もうね、歌ネタに関してさ、これ2件来てたじゃん。これ私信頼しすぎだからね。<笑>あの書いて、書いてくれてもいいんだよ。あの曲名とかね。私のこと信頼してくれて、多分送ってくれてんだろうなっていうのもわかるんだけど。 <笑>このゴールデンボンバーの文字がなかったら分かんないあ暑さで大変3日寝過ごしたこれ多分何かの歌詞なんだろうけど何の歌詞なんだろうって分かんなくなるからね<笑>はいえー、以上がバズツイートのねコーナーでしたはーいじゃあ次のコーナーいきましょうかなりいい おいおいさんから。脳 の, のバグとして、死ぬ前に走馬灯を流れるの。ライブのダイジェスト PV と同じぐらいありがたいオタク。かっこ自我に優しい運営、かっこ脳。えぇ。手相とアロマさんから。明太子持つ鍋。 ドライヤード井村屋さんから。10年前と同じ構図で写真を撮る。ドライヤード井村屋さんから。高飛車お嬢様。はい。以上のがかなりいいコーナーでした。 音、は、楽、い、がないとねもう全然縛らないねあの、ちゃんと次回には用意しとくん、ね、で時間がなかったんですごめんなさい<笑>許してください<笑>はい、じゃあね次回がねもしかしたらちょっと週1が難しいかもしれない努力はする努力はするんですけどもあの、企画の準備があって<笑>ごめんなさいね、あの、の街に私のね やってるビターネットラジオ忘れずに頭の片隅に入れておいてください。はい。じゃあね、今週のビターネットラジオ以上でした。ありがとうございました。また来週とお別れしましょう。また来週